神宮寺雄太25が脱退する5月22日まであと22日。翌23日からは長瀬廉24と高橋海斗24の2人体制となるが、3人の脱退を前に、テレビ、雑誌などの露出も一気に増えてきている。5人は4月25日発売の、女性自身、公文社のグラビアンジンタビューに登場。 結成から約8年、デビューから約5年を迎えた今だからこそ語ることができるメンバーの魅力や個性を語っている。5人の金プリの集大成のような大特集です。グラビアも美しく、長久保存版ピンナップもついていますので、ぜひ雑誌を手に取ってチェックしてほしいですが、その中でも特に注目なのは、メンバーが語った神宮寺さんの印象なんです。ワイドショー関係者。 四角騎士、信頼できる、高橋、視野が広い、平野、心許せる存在、5人それぞれが、各メンバーの魅力を語っていくという企画なんですが、騎士さんは、神牛寺さんについて、すごく信頼ができる、配慮が細やかで、発言に説得力があるとしています。高橋さんは、メンバーのことを誰よりも見ていて、視野が広く自分たちを、 かっこよく見せる方法を一番知っているという風に、神宮寺さんを表していますね。前でのワイドショー関係者。そして平野は、神宮寺について何かあったら必ず相談する相手。プライベートでもよく遊ぶし、心を許せる存在です、と答えている。神宮寺さんは本当に優しく敵が回る人で神宮寺が言ったから金プリは成り立っていたとまで言われる、ほど。 メンバーの回答からもそれが伺えますよね。取材や撮影の時にも、神宮寺さんは断突の視野の広さを発揮していたんです。神宮寺さんを含め、金プリの5人はそれぞれ個性が強いですよね。平野さんは生まれ持ったスター肩着で、いい意味で空気を読まないタイプ。長瀬さんは孤高というか、マイペースなところがあります。ただ、 彼らは基本的に超多忙なスケジュールを縫って収録や取材や撮影に対応している。誰も悪いわけではないのですが、そういった時には自分のことで手一杯になりがちですよね。全能。四角人牛児は4人を現場に集中させてくれる。金プリでなくとも。 タレントサイドは制作サイドがどういう意図、順番で取材や撮影を進めたいのかけあしたりということはあまりしないのが通常だ。そういう時にメンバーだけではなく現場のスタッフにも気をやってくれて次はこれをやる番ですかと言ってくれたり、この企画だったらこの要素は必要ですよね。などと制作サイドの意図に一番早く気づいてくれるのが神宮寺さんなんです。 そして、それをメンバーに伝えてくれる役割もこなしてくれる。しかも、そこに嫌味が一切ない感じで、次はこれやるみたいだなから。おし、張り切っちゃおう。と自らテンションを上げて、ポジティブな言葉や態度で良い空気感を作ってくれるから、他のメンバーも次はそれなのおし、やるか。みたいな感じで乗ってくれるんです。 金プリのメンバーは自由だし、それに超多忙。収録、撮影の現場などでもおののが違う方向を見てしまいそうな時に、神宮寺さんは4人を現場に集中させてくれるんです。すべての現場でそういうことをやってくれている、と高く評価されていますよ。前でのワイドショー関係者。神宮寺はメンバーと制作人をつなぐ春日ガ架け橋のような存在なのだろう。 本当に視野が広くて心配りも細やかなのでバラエティ番組や情報番組の他彼らを取材するメディアも神宮寺さんには感謝でいっぱいなはずです。金プリといえばセンターの平野さんが持ち前の強力な推進力で引っ張ってきたようなグループだと思われがちですが、最後には常に神宮寺さんが言ったわけです。最後尾と言っても遅れているというわけではなく、裏のまとめ役。 外部とのつなぎ役という重要な役割を担っていて、今回の女性自身のメンバーへのインタビューからもそれが伝わってきますよね。一緒に仕事をした人間はみんな神宮寺さんに感謝していますし、彼のことが大好きなはずです。金プリの魅力がより広く伝わるのも彼のおかげだともっぱらですね。全道。 自身も含め3人が金プリから脱退した後の5月23日以降も、神宮寺がカスガイとなって5人の交流は続いていくはずだ。近くカンカンがすごい神宮寺ユータ、デニムが似合いすぎな ONDA 新グラフィックが大反響。平野・騎士、神宮寺の脱退まで残り1ヶ月を切る中、本 NDA は新 CM や新グラフィックを公開。 キンプリファンからは、キー・エヌ・ジー・アンド・ムス・ケイ・クルー・ホンダソイ・コース・ドア・クスはいつも誰かを嬉しくしてくださるホンダ様最高です。我が家の車はずっとホンダです。これからもよろしくお願いします。と感謝の声が多数寄せられている。